皆さん、お待たせしております。もうまもなく開始となりますので、いくつかご案内から開始をさせていただきます。この部屋では、この後16時50分から次のトーク、スポーツデータを用いた特徴量エンジニアリングと野球選手の成績予測、Python と R を行ったり来たりを開始します。この部屋のハッシュタグは、pyconjp-5 です。感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけてツイートしてみてください。 続けて、ズームでご参加いただいている方にご案内です。何回目かにはなると思うんですけれども、発表前にズームの操作の練習をいたしましょう。質疑応答の際、ズームの挙手の機能を使います。ズームの画面の下、参加者のボタンアイコンから挙手をすることができます。操作になれるために、一度皆さんは挙手をしてみてください。はい、皆さん、ありがとうございます。挙手いただいている間に別のご案内です。 トーク中ですね、Zoom のチャットに質問や感想を書いていただいて構いません。はい、では、手を挙げていただいた皆様、ありがとうございます。では、下ろしてください。はい、続きまして、YouTube ライブで見ている方含め、全体にご連絡です。この部屋のハッシュタグは、パイコン JP アンダースコア5です。感想や気づきなど、ぜひハッシュタグをつけてツイートしてみてください。 それではこれから新翼さんの発表を始めます。タイトルはスポーツデータを用いた特徴量エンジニアリングと野球選手の成績予測 Python と R を行ったり来たりです。発表時間は質疑応答を含んで30分間です。発表前にマイクテストを兼ねましてスピーカーの方に読み上げ事項を読み上げていただきます。新翼さん、今お手元に読み上げ事項をご用意いただいてますでしょうか。 はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。それでは読み上げをお願いいたします。はい、私の名前は新ヨークえー、新一中川です。発表タイトルはスポーツデータを用いた特徴量エンジニアリングと野球選手の成績予測 python と r を行ったり来たりです。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真撮影に同意します。 アイコン JP の行動規範に同意します。はい、ありがとうございます。それでは画面の共有の開始をお願いします。 はい、大丈夫ですかね。はい、画面ありがとうございます。えー、それでは皆さん、新緑さんを拍手でお迎えください。コメントでパチパチとお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えー、パイコン JP2020 とい、えー、パイコンスタジアムオンラインへようこそ。<笑>えっとですね、本題に入る前にちょっと皆さん軽く試運転というか運動しましょうかということで。 えー、とオンラインでちょっとリアルで会えなくて、ちょっと若干残念なんですけど、まあ、楽しい時間お互い作りましょうということでですね、えー、と毎年ですね、野球あ毎年っていうか、去、ま、年、あ、やってないんですけど、野球の発表するとですね、野球の時間だってつぶやきあるんですよ。で、えー、とちょっと時間を設けるので、皆さんちょっとこれツイートしませんかということで、お手元のスマホなり PC なりで、野球の時間だって入れてもらって、ああ、あの数は別に何語でもいいです。はい なんとなく準備できたかな僕もあの一緒につぶやくんで、やりますよ。あの別にあの数は気にしなくて大丈夫ですからね。はい。じゃあ、行きますせーの。野球の時間だっていうことで、えー、さっさと始めたいと思います、えーと。結構ですね、スライドめっちゃ枚数あるんですよ。えっ、ー、と、リハーサルしたら29分ちょっとかかったのですごい巻きでいきます。 はいといととうことでスポーツデータを用いた特徴量エンジニアリングと野球選手の成績予測というタイトルで、えー、30分間野球のお話をしたいと思います。はいこの発表は、えー、特徴量エンジニアリングを正しく理解しよう PythonRSQL みんな得意不得意らるのいい感じに使おう特徴量エンジニアリングと機械学習で野球を楽しもう、まあ、これが一番重要な話ですねはいというのをやっていきます。 高、ま、齢、あのお前誰よですが、えー、と私、中川慎一と申します、えー。Twitter とか SNS 系のアカウントはだいたい新洋区という名前でやっております。JX、はいえー、通信社という会社で、えー、とシニアエンジニア、まあ、データサイエンスっぽいことを教えたりですとか、あとは、えー、と個人的には野球データサイエンスとか分析とか野球に関するエンジニアリングをゴリゴリやってます。 ちょっとだけ CM を入れさせてください。えー、と所属す JX 通信社および、えー、と自分が主催している Python 顧客自習室のちょっとした CM です。 まず JX 通信社とはですが、えっと、YouTube ライブで見ている方は、えっと、右側にツイートのタイムラインとか出てるとは思うんですけど、あのこういったところですね、SNS とかウェブの情報をいい感じに集めて配信したりみたいなところとかを速報アプリのニュースダイジェストや、えっと、2B サーズのファストアラート、あとはちょっとヒィールーがあったところであの JX 通信社情勢調査という形で提供しております。あのテクノロジーで今起きていることを明らかにする報道機関というのを、えっと、ミッションとして、いい感じにやっているベンチャーでございます。 ちなみに JX、えー、通信社と Python という視点で言う と,、えーとまあ、サーバーサイトから機械学習から SRE いろいろと何から何まで結構 Python 結構昔から使っていますで。地味にスポンサーも昔からやっておりまして2016年からほぼ毎年やっております。 で今年はあの配信システムと同時に、えー、スピーカーが2人、私と、えー、と今日の午前中、えー、とのセッションでお話しした小笠原さんですね、やみつきさんが、えーと、Python の型システムについてお話をさせていただきました。ちなみに Python に限らず、フロントエンドとかアプリとかいい感じにブログもやっておりますので、えー、読んでいただけると嬉しいです。 そして私が、えー、ともう3年ぐらい前から、えー、とレッティーパイというところでもともと始めていた黙々会なんですけど Python 黙々自習室という黙々、えー、会を運営しております。えー、技術とご飯、いいご飯を楽しみながら自学自習する会というのを、えー、とテーマに。 えー、と現在はまあこういったご時世なので、オンラインで振り返しという形でやっております。ちなみに次回は9月19日土曜日となっておりますので、えー、と今日の発表とか、あとはパイコンいろいろ素敵な発表ですとか、そのなんだスピーカーブースですとか、あのあスピーカーじゃねえや、えー、とスポンサーか、スポンサーブースですとか、いろいろ素敵なものとかに出会う機会があると思うんですけど、まあ、そういったところでチャレンジしたいネタができた人は、ぜひ足を運んでいただけると幸いです。突然の野球クイズ はい2018年以来、2年ぶりに2回目の野球クイズのお時間がやってまいりました。えー、なんか答えはあの、あれですね、自分の答えとか心に届いたことはツイートするとかしてもらえればいいかなと思います。問題、えー、メジャーリーグで活躍中の大谷翔平さん、3年後、ホームランは何本打ってるでしょうか ?1 番、30本、2番、32本、3番、334本。多分3 34が一番多いんじゃないかな。シーズン記録70本ですけどね。はい まあ、それはどうでもいいとしてですね、大谷翔平さん、今26歳なんですけど、29歳、どれぐらいの成績を残すかって気になるじゃないですか。気にしてほしいんですけど、えーと、そういったところをですね、あのいい感じに予測するような、えー、とものを、今回は特徴量エンジニアリング及び機械学習という、えー、とアプローチでやってまいりました、えーと。このクイズの答えに関しては後半でご紹介させていただきます。ということで、 えー、と本日日の試合と、えー、というか、まあ、今日しゃべることですね特徴量エンジニアリングとは、えー、野球で始める機械学習3年後の大谷翔平さんが何本ホームランを打っているか、まあ、そういったお話をさせていただきたいと思います。はい、まず、えー、特徴量エンジニアリングとはという話です。えー、ここが結構、えー、と今回の CFP の中でも重要な話なのでちゃんとしたいと思います。特徴量エンジニ ア, 特徴量エンジニアリングとは、えー、こ書いてある通りですね。特徴量 は生データを数値としして表現したものです手元にあるデータモデル、タスクに も, とも適した特徴量を作り上げるプロセスが特徴量エンジニアリングといいますで。これらは大体 Python とか R とか SQL みたいな言語をフル活用してやりきるというところが多いと思いますし、僕個人としてはエンジニアリングの総合格闘技ぐらいに思っています。でさらに野球に関しては掘り下げると、特徴量エンジニアリングって大ざっぱに言うと数値から数値に変えるもの、まあ、そのまま使ったりですとか、あとは正規化スケーリング。 えー、とセーバーメトリックスの指標だと、ランクリエイテッドとか WRA とか WOBA とか、ここに書いてあるところで言うと FIP みたいな、えー、とセーバーメトリックス指標なんですけど、これは大体得点とか、えー、と出塁率とか、えー、勝利数、防御率みたいなところにいい感じにスケールして表したりとかするんですけど、そういった正規化スケーリングというのをよくやります。 あとは数値以外のデータというところでいうと、気球で、いわゆる右投げ左打ちとか、左投げ両打ちとかあると思うんですけど、そういったところは、もちろんその右とか左っていうのは数値という情報ではないので、何かしらの数値化が必要がありますといったところで、軽くあの頭の運動がてらで、こういう感じでやるんじゃないかなと思いますと、SQ よりのケース分で、なんかいい感じに変えるとかですね、そういったところがあると思います。 でそもそも機械学習とか特徴量エンジニアリングで最適な特徴量でどうやって見つけるのさっていうのって、まあ、いろんな本とかブログとか、えー、とそういったところで語られてると思うんですけど、えー、と個人的にはこれ見つけるっていうよりも お, なんかお前自身が何をしていきたいかによるんやでっていう感じで、えー、と目的を合わせて自分で作っていくものだと思っています。 データ分析とか科学習をやる目的に合わせて、当然モデルとかデータって変わってくるじゃないですか。で、変わってくるんですけど、それが最終的な正解にたどり着くのって、かなり探索的にやっていくことが必要だと思っていて、試行錯誤は結構あると思いますといったところで、よくあるパターンとしては、なんかこうよく分かっていないおっさんとか偉い人とかが、うちにはデータがいっぱいある、AI やると DX や、優勝やみたいな感じで降ってくる仕事はめっちゃ危険なパターン、まあ、典型的な負け試合パターンだと思っていて、そもそもそ、まあ、たくさんあるかもしれないけど、特徴論にできなかったら、結局、 意味ないっすよっていうのが、えー、話としてありますと、ちなみにうちの会社の話ではないです、あくまでも架空の話ですと。で、野球における特徴量の探し方は、えー、とこの話スライドの話をちゃんとするだけで、多分1日終わっちゃうので、えー、と端折るんですけど、DIPS、RC、LWTS といった、えー、と特徴量を、えー、と抽出したり、表したりで、それらをなんかいい感じに分析するという考え方が、セーバーメトリックスという野球の統計学上で あ, のあります。 えー、とこれらに関しては、個人的にいろいろブログとかにまとめておりますので、のこの資料はちょっと発表後、およびあの発表後に公開します。で、補足のブログも公開する予定なので、そちらをご覧いただければと思っております。で、と Python と R と SQL を使った特徴量エンジニアリングという話をします。これに関しては、めっちゃ説明がシンプルでして、この次のスライドで終わります。 えー、一言で言うと、Python ある SQL、ぶっちゃけやれること大差ないです。えー、と、Python でできて、SQL でできないとか、そういうのは基本的にあまりないです。普通のレベルの話だと。ただ、えー、と、コードの記述量が違うとか、えーと、関数が書きやすい、書きにくい、数学的にいいアプローチ、プログラミング的にいいアプローチ、分散処理が得意か不得意かみたいなところで、えー、と、違いは結構出てくるので、それらの違いをいい感じに合わせてあのやっていくといいんじゃないかなと思っております。 はい。ということで、大事なことなんで、もう一回言うんですけど、Python RSQL でやれることは大差ありません。結局は使い分けが一番大事だと思っております。はい。すみません。ちょっとここで喉渇いたんで、お水を飲みます。はい。じゃあ、えー、っと、ここで、えー、っと特徴量に関するお話はだいたい終わりとなります。はい。 えー、と続きまして、これが多分皆さん、あの僕もやっていて一番楽しかったんですけど、野球で始める機械学習ということで、えー、と今まで説明した特徴量エンジニアリングの考え方であるとか、アプローチの仕方、ドメイン知識とかを駆使して、今回は MLB、メジャーリーグベースボールの打者の成績予測というのをやってきました。えー、とこれは、えー、とあれはあですね、えーまあ この先に説明するんですけど、まあ、野球で始める機械学習という、まあ、どこかで聞いたことのあるような本の名前に近いんですけど、えーっとまあ、その聞いたことある名前の本に近しい方法で、アプローチでいろいろやってみましたといったところで、プランニング、データエンジニアリング、フィーチャーエンジニアリング、クラスタリング、プレディクト、えー、っとここまでをえっと順々にご紹介させていただければなと思っております。まずはプランニングですね、プランニング調査企画、えー、っと先行事例とか分析の調査ですね。 えー、と、いったところとか、あとは、えっ、ー、と、今回はサンプルにしたものが R だったので、えっ、ー、と、R から Python の社協とか、えっ、ー、と、そもそもプロジェクトをちゃんとやりましょうという形でいろいろやってまいりました。まだ先行事例分析の調査なんですけど、えっ、ー、と、これらの先行事例は、あまあ、言うまでもなくアメリカにめっちゃあります。アメリカは えー、とセイバーメトリックスとか野球の統計学が生まれたやっぱり元祖なので、えーと、一般向けにパブリックなデータがあったり、あとはソーシャルゲームも結構、そのファンタジースポーツというソーシャルゲームもかなり発達しているので、成績予測されたところもかなりあります。その中でいろいろ事例があるんですけど、その中でも、ペコタという、えー、と予測モデルと、えー、これは、えー、と野球のセイバーメトリックスがデータ分析の本なんですが、ナライジング・ベースボール・データ・ウィズ・アールという、えー、と書籍及びその分析のアプローチを今回はあの採用しました。 まず、ペコタなんですけど、えー、と2003年にリリースされた MLB の成績予測モデルで、えー、とこれに関しては大ざっぱに言うと、えー、と過去に似ている選手の成績から予測成績を算出しますと。例えば、えー、と一浪にの成績を予測したいみたいな感じになったときに、一ーに似ている、えー、と足が速い外野手みたいなやつの成績からいい感じに予測成績を出すというアプローチになりますと。 ちなみにこれは論文とかも、えー、と公開されていません、えーと。なんとなく雰囲気的なことは Wikipedia とかあの Google と書いてあるんですけど、えー、と具体的な手法とか数式も公開されていません。ちなみにこれを開発したのは、バラク・オーバーマンさんの大統領選挙の時にえっ、ー、に、勝者予測を、えー、とほぼ完璧にやった、えー、とネイト・シルバーという統計学者が、えー、と作ったものです。 はい、でちなみに言うと、これはシグナルノイズという書籍にいろいろ詳しく載っているので、気になる方は読んでいただけるとありがたいです。で、アナライジング・ベースボール・データ・ウィズ・ールなんですが、これはあのアメリカのデータ分析の本で、えー、とセイバー・メテリックス、野球の計学を駆使した野球データ分析の本になります。えっ、ー、と、アメリカで確か2012年だから13年に出たんですけど、2年前にえとセカンドエディションが出ております。で、名前の通り、本当に野球に特化した分析の本で、これ、コードがすべて R です。 でえー、と僕自身は R をちゃんとがっつり仕事で使ったことはなかったんですけど、これを読まないと先に進まないと思い、R のコードをガリガリと読んで、写経をして動かしながら Python に移植ということを結構やりました。ちなみに今回、移植したコードの中で分かりやすい例です。まあ線形回帰 ライナーモデルをやを R と Python でやった場合っていうのをちょっと載せてきたんですけど、これあのスライド公開後にじっくり読んでいただきたいんですけど、えー、っと、比較的 R の方が数式が分かりやすくて Python の方が、これあのご覧の通りサイキットランで書いてるんですけど、サイキットランで書くとやっぱりプログラマーブルな感じだなっていう感じはしますと。で そういったところの感想がそのままあって、えー、とただまあ、どっちでやっても結局変わらないよねと、あのー、なんか小数点第何位以下の結果は変わるんですけど、えー、とただまあ、最終的に得られる結果はその変わらないんで、まあ別にいいだろうと。ただ、今後やるタスクとか、プロダクトにしたいとか、なんかしたい時にはやっぱり Python の方が楽なので、Python にしたいなというのを気持ちは新たにしましたと。ただまあ、R とかのおかげで、数式とか、なんかアルゴリズムとか、アプローチが理解できたのは良かったなと。 ちなみにこの辺は、えー、と過去のブログにいろいろ書いてあるのでご参考にさ し, あのしていただければと思います。というところで、方針は、えー、ネイト・シルバーのペコタのモデルの真似をしましょう。でペコタはいろいろ近い選手を探すのにはいろいろなアルゴリズムを使っているらしいんですけど、その中でも個人的には最近、ーうーいけでいけるだろうというところでそれでやってみました。 でえー、と近い選手を見つけたら、最終的に確率分布っぽい、ぽいって書いたのは、なんかその雰囲気の数字を要は作っていればいいので、その雰囲気の数字を作るロジックを考えて予測成績を作りました。で、あとはそのアナ i c ティ s ク・ b a スボール・データ・ウィズ・ R に、年齢でピークあるやでみたいなことが書いてあって、その年齢のピークをえーと意識したあの補正をちょっとだけしました。はい で、えー、言語化とかプロジェクトの始まりというところで言うと、えっ、ー、と、そのプロジェクト検証みたいなところを、アジャイルサムライとかで紹介されているインセプションデッキを活用しました。えー、インセプションデッキを書いて、えっ、ー、と、ゴール設定決めてガリッとやりました。で、プロジェクト管理については、一人プロジェクトでも、あの、ジラを結構使っています。えっ、ー、と、ジラは比較的小さめのプロジェクトであれば、無料で使えるので、かなりおすすめです。はい。といったところで、えっ、ー、と、 次がデータエンジニアリですね。データの取得ですね。えー、とでデータは結構アメリカたくさんあります。えー、とセーバーメトリックス系のデータがいくつかあって、ラーマンズベースボールデータベースという、えー、と通算成績とかが載っているデータと、あとはレトロシートという打席系のデータがあります。まあ、試合ごとに、打席ごとに、あの打席レベルで保存されているデータですね。これらを使えばいい感じになるんですけど、これらは、えー、と私の過去5回の発表で大体使っているので、細かい説明は省略します。気になる方はそちらをご覧ください。 でこれらを今回はすべて Google のビッグクエリーに集めました。ビッグクエリーやっぱ便利です、えー。SQL で全部使いたいんで、あのそれを使うためにいい感じにしましたと。具体的には、えーとまあ、ビッグクエリーの形に保存できるように、一旦 CSV とかに成形して、それをビッグクエリの、えーの公式のクライアントで、えー、インポートするようなコードを Python でゴリっと書きました。 ちなみにビッグクエリーの話題になるとよくビッグクエリーとかでググるとコストとかお金とかいろいろ出てくるんですけどコスト周りに関しては今回の個人開発レベルでは正直ビッグクエリーに1円もお金払っていませんえと大体使ったデータが10ギガぐらいなんですけど1クエリーあたりでせいぜい数百メガバイトぐらいでそれぐらいだったら全然そんなに課金はされないですさでらに追加するとあの僕が所属している JX 通信社では結構データ基盤でビッグクエリー使ってるんですけどこれらも の GCP の人とか、あとはそのいろんな過去の事例とかを見ると、ちゃんとそのパーティションキーを活用しましょうとか、コスト監視しましょうとか、えー、と列取得するときに無駄な列を取得しないようにしましょう、データは一括に入れましょうというのを守ってさえいればいい感じになります。はい、詳しくは JEX 寿司屋のテックブログをご覧いただければと思っております。 といったところで、えーと、いろいろやった結果、こんな環境ができました。JupyterLab、えー、と, とこの後紹介する Streamlit っていうやつが、えーと、主にプレゼンテーション層での役割を果たしています。次にフィーチャーエンジニアリングです。でちなみに、ここから先の、えー、と機械学習的なワークフローはこの図の通りとなります。えー、とこれ自体はやってること、かなりシンプルですなあの。特徴量を出した後にそれを、えーと そうあたりでクラスタリングっていうか、あの距離を出して、ユークリッド距離を出して、その近しいものだけ引っ張ってきて予測タスクを実行するみたいな流れです。でまずは特徴量となり得る値の抽出生成なんですけど、まあ、あの先ほどお話しした通り、ビッグクエリーにすべてを集めたので、SQL で駆使してできるところは SQL でやりました。SQL で難しい系のものは、 1回それをデータフレーム化し、パンダソンのデータフレームにして、Python でごリッと計算をして、その結果をビッグクエリーに再び保存という真似をしました。SQL からの特徴量抽出生成なんですけど、これらについては、あの打率とか出塁率、OPS みたいな成績というのは、正直 SQL でも全然計算ができます。なんだったら、もうちょっと複雑な、えー、とセーバーウェッティリックス手法、例えば WOBA とかも全然いけます。 そういったところはすべて、えっと、シンプルに SQL で計算あのグループ Y して計算した結果を、えー、ビューにして、えっと、そのビューからデータを取るみたいな形を取りました。一方で、えーっと、SQL でできなくはないんですけど、向かないものもあります。例えば、えー、っとぜなんか 全, 全行全列相手にするような行列計算みたいなやつとかでだったら、ビッグエリでも全然もちろんできるんですけど、 なんかこうロジックを確かめたりとかテストしたりとか、えー、と検証したりとかするのに Python の方が都合が良かったので Python にしました。厳密に言うと R でそもそも、えー、とサンプルのコードがあったりとかやってる事例とかがあったのでそれを Python1 回その R 版のテストコードを書いた後に Python で再び書いて同じようなテストコードを流して確認という形ですね。そういいっったたところを愚直にやっていました で環境なんですけど、R でやる場合も Python でやる場合もずっと JupyterLab を使っていました。えっ、ー、と、Pandas、p s y c h i a r n Plotly あたりが Python でやってた時の環境で、ちょっとここには書いてないですけど、R の関係に関しては、普通にあの DeepLayer とか Tidyverse とか GGplot を使ってる感じですね。はい、えー。そういったところでいい感じにしてやりました。はい。で、えー、ここから先が、えっ、ー、と、機械学習的には面白い話ですね。えー、クラスタリングの話です。まだすみません、ちょっと水を飲みます。 意外とちょっと飛ばしてしゃべると疲れますね。はいえー、クラスタリングです、えー。似ている選手を分類しましょうという話です。まずは似ている選手を探す分類するという話なんですけど、予測成績を、えー、と似ている選手の年齢のごとの成績からいい感じに出すので、まあ、まずは似ている選手を探すというのは実は重要だったりしますと。で やり方なんですけど、これはかなりシンプルでして、メジャーリーグ、過去に1万9000人ぐらい選手いるんですけど、1万9000人総当たりで、えーと、例えば大谷翔平に似ている選手ランキングみたいなやつを出せるように、その大谷翔平と大谷翔平以外の選手のユークリッド距離をすべて取るという、えー、と形を取りました、はい。これに関しては、ぺこたは、えー、ともうちょっと別のアルゴリズムを使ってるっぽいんですけど、えー そもそも2003年にできた時のペコトの最初のモデルでやってたやつが若干古かったのと、今はその Python とかのエコシステムがかなり発達しているので、多少難しいアルゴリズムとかでも簡単に実装できたりするので、まあ、そっちを採用しました。で、今回採用したのは ANN 近似細菌棒探索でユークリット距離を求めるという方式を取りました。 えー、とこれらはまあヒットとか本塁打とか出場試合数みたいなやつをまあちょっと具体的な値は秘密にしたいんですけどこれらを特徴量として近似細菌棒探索でえゆっくりと距離を出すという形を取りました。 えー、とこれに関しては、あのい、e、いという、スポティファイか何か作っているライブラリーがあるんですけど、それがめちゃくちゃ便利で、えー、とそれに、あので、シュッと書いていい感じにいきましたと。ちなみに、えー、といろんな試行錯誤をしていて、あのモデルとかは壊れないように、えー、GitHub 使ってるんですけど、GitHub アクション上で、えー、とオートテストをまあ CI で回してみたいなことをしてもしています。 ちなみにあの胃を使った ANN の距離算出の行動雰囲気はこんな感じで、えっ、ー、と、これでは正直データもそんなに大きくないので、秒であの学習も終わって、あの結果もいい感じに出ましたと。ちなみに、ちょっとしたまあ知ってる選手、今回はえとサンプルとして僕が大好きなメジャーリーグのオークランドアスレチックスの、えー、と若手のスーパーサイドレッマット・チャップマンという選手を に近い選手を集めてみたんですけど、なんか見ると、なんかそう、ロンゴリアとか、えっ、ー、と、なんかいろいろ、なんか有名なサン三イシとかいっぱい出てきて、えー、とこのタスク自体はかなりいけてるっていうのが分かりました。メジャーリーグ好きな人だったら、このテスト結果が超いけてるっていうのが分かると思います。はい。で、えー、ここまで来ると、えー、とようやっと選手成績の予測ができますと。 言ったところで、えー、予測成績の出し方なんですけど、これはペコタの考え方なんですけど、えー、と, とある選手 X、まあ、X は仮に大谷翔平だとして、大谷翔平の34歳から37歳の成績は、大谷翔平に似ている、えー、選手群 Y の34歳から37歳の成績に似てくるらしいですと。で今回のそのゾブリスト、ま あ, あ, あのプロジェクトの名前のゾブリストって由来は、あの まあ、あのどこでも守れる万能選手のベン・ゾブリストっていう引退しちゃった選手がいるんですけど、えー、とちなみにペコタも確か選手の名前だったはずです。えー、とで、プ、えー、ロジェクト的にはそのペコタと同じ考え方を採用しました。で、えー、と今回は ANN で出したユークリット距離をもとに近い選手ランキング、まあ、大体上位50人から100人を相手にしてそれぞれの年齢別の成績をいい感じにさまって、えー、と予測成績を出すようにしました。で、実際どうやってやったかっていうのはもうここに書いてある通りです。 まあかなりシンプルに、えー、と似ている選手に対して強い、普通、弱いみたいなラベルをつけて、そのラベルを分類するタスクをナイーブベイズで実行したっていう感じです。はいでそのナイーブベイズで実行して、そのなんか選手群を出してっていうのは、そこは全然楽勝なんですけど、最後の隠し味として、やっぱりスポーツ選手って若ければ成長するし、年を取れば衰える。ただ一方で、年を取ってから全盛期を迎える選手もいれば、若くて死亡選手もいるので、まあ、 言い切れないだろうという点はあるものの、えー、と大体そういう傾向だろうなというところをも、えー、とに、今回の場合はたちなので、OPS という攻撃的な総合指標の平均値を確率分布の隠し値に使いましたと。まあ、年齢ごとの OPS を見て、えーまあ、例えばこんな感じなんですけど、えーと、チャップマンに似ている選手の OPS の推移は、大体31歳と28歳ぐらいに山を迎えるっぽいみたいなことが分かるので、それをちょっと確率分布の隠し値として使いました。 で最後に、えーと、これはもうこの1週間ぐらい前にやった、こう、当ててやったやつなんですけど、Jupyter ノ ー, ノートブックでデモしてもよかったんですけど、結構 Streamlit っていう、そのノートブックをそのままウェブアプリにできる系の、えー、とライブラリがすごく良くて、えっ、ー、と、これで Jupyter で書いたやつをリファクタリングしながらコピペして写したらいい感じに動いたんで、今回はこれをデモ環境として使いました。といったところで、 えーまあ、ちょっとサンプルでやってみたマットチャップはンの予測成績なんですけど、えー、と一番右の、えーと20あ、左の26歳はげあの現実の去年の成績でうと、27歳以降が予測成績で、っ、えー、と今年ちょっとメジャーリーグ162試合もないので、実際は3分の1ぐらいの値にはなると思うんですけど、ただなんかこう、打率の予測値とか、えー、とあとはそのホームラン、ヒット数、打点の予測値を見ると、こういう山とかを迎える選手、なんとなくいそう。 これ大事なのはんとなくいそうとか雰囲気がなんか大事だと思うんですけど、なんかそういうのができたので、まあいい感じかなと思いました。で、えっと、実際これの答え合わせは実際の成績でやるのにはちょっと3年から5年かかるので、ちょっと省略するんですけど、ただ、それっぽい数字は出たんで、まあよしとしようっていう感じにしました。といったところで、えっと、そういえば日本を代表するメジャーリーガーってどうだったっけっていうのがえあると思います。というか、さっきのクイズの答えですね。 もちろん大谷翔平に関しても調べてきましたと。で、えー、と今回は大谷翔平の去年の成績を予測データとして、26歳、今年以降の打撃成績を予測しましたといったところで、えー、これは早速、ストリームリットのデモを見てもらって、答え合わせをしたいと思います。はい、こちらです。これがあの先ほど紹介したストリームリットのアプリケーションなんですけど、ここにですね、翔平、大谷、 にって入れると、少々お待ちください。出ましたね。見えてますよね。はい。えー、答え合わせですが、これで、グラフから、なんだと、打点を消すと、答えはこちらです。32本。正解は、先ほどのクイズ大谷翔平の正解は、32本でしたと。いうのがわかりましたと。いったところで、 えー、とちょっと振り返ってみると、打率の推移予測値で見ると、去年が2割8分6厘とか、すべいかな、で今年はただ2割6分台ぐらいだろう、で27歳からまた再び上がって、30歳になる頃には打率3割近くになるだろうと、本当かいなっていう感じなんですけど、そういう雰囲気でしょうという感じです。一方で、ヒット数と本塁打数と打点を予測しました。これに関しても、26歳以降右肩上がり、30歳で野手としてキャリアハイっていう感じの成績が出ていますと。 ヒット数が増えてくるっていうあたりは、大谷翔平、結構、ヒットは打てるんですけど、三振めっちゃ多かったりとかするので、若干怪しいかもしれないんですけど、ただなんか、山としてはそんなに、あれですね、不思議な感じはしないですと、あとはえっと予測本塁打、先ほどの答えで言うと、これも29歳、32本とかだってんですけど、40歳じゃねえ、30歳になるころには40本超えてるかもしれないという感じになってました。 ちなみに真面目な見解的に言うと、まあ、大体こういう成績出せるとは思うんですけど、実現するためにはそもそも二刀流してるので、えー、と規定打席、えーと、162試合やった場合、600打席本当に立てるのかっていうのは心配しないといけないですと、あとはフィジカル的な能力値ですね、えー、と大谷翔平、打球速度とかかなりいけてるんですけど、えーと、故障したりとかするとやっぱり分からない、まあ、未来のことは誰も分からないので、そこは、えー、と考える必要があるかなと思っております。 ちなみに今回の予測モデルでまだやってないこと、まあ、今後の課題みたいな感じなんですけど、球場の広い狭いって結構成績に影響するんですよ。あー パ, クパークファクターって言うんですけど、そのパークファクター、今回は補正として入れていませんと。あとは最近は、えー、と打球速度とか角度とか、そのボールの変化量みたいなトラッキングデータでの補正っていうのが結構トレンドなんですけど。 えー、とこれらに関しても一切今回やっていません。あとはお察しなんですけど、メジャーリーグ以外のどっかの国のプロ野球リーグとかも見たいくないですかっていうのが一応、いじれるポイントとしてはまだまだあると思います。はい、といったところで、えーと、結構詰め詰めでしゃべっちゃったんですけど、そろそろあの終わりにしたいと思います。まずは特徴量エンジニアによると、プログラミングっていうところの総評なんですけど、個人的にはこれを言ったらそれまでじゃんっていう感じなんですけど、ぶっちゃけ何でもいいと思ってます。ただ、解きたいテーマ次第で言語とか手段はいろいろ変わると思います。 単なる即演算だったら、えっ、ー、とプログラミングしなくてもスあのスプレッドシードとか電卓でいいですし、でデータベース得意な人だったら SQL でやっちゃってもいいですし、統計とか数式モデルとかプログラミングが好きな人は Python とかあれでいいと思いますと。ただ自分あの大事なのは自分が何がしたいかを理解した上でプログラミングしましょうっていうのが一番大事だと思います。ひとまず Python、ひとまずあるみたいな感じあのまあに限らずまあひとまず SQL みたいなやつはあの固執しすぎると書いて危険だと思っています。 でちなみにこのプロジェクト、っ、えー、と今年の3月からスタートしたんですけど、ちょうどその緊急事態宣言に入ったりとか、そういう引きこもりがちな時期にまとめてやったんですけど、実際は調査、分析とかは去年からやっていて、ほぼ1年がけのプロジェクトですといったところで、機械学習プロジェクトの難しさと厳しさってやっぱりあるなと思っていて、今回はメジャーリーガーの成績予測っていう明確な課題設定があって、 かつ、まあ、僕自身あの、過去の仕事とかのあれとかで特徴量エンジニアリングとかあの野球のこととかのドメイン知識は豊富に正直あるんですけど、えー、と実際の仕事の場合は、えー、とこれは僕に限らずあの、ドメイン知識とか課題設定の難しさ、あとはステークホルダーが増えれば増えるほど、ここまできれいにいくっていうケースはないと思っていますと、何が言いたいかっていうと、えー、とこの事例いろいろ持ち帰っていいんですけど、この発表とかの内容とかそのまま参考にしても、あんまり仕事とかにはいけない気がしますと、自分自身ではどうしたらいいだろうという考えならいいと思います。 で一方で、その感覚をつかむためには、やっぱりデータサイエンィストこそ個人開発、えー、っと個人的な研究とかプロジェクトをやるといいと思いますと、えー、いうところで、これはあの今日の基調講演の中でも、ダン・イズ・ベター・ザン・パーフェクトっていうお話あったと思うんですけど、僕が目指していたところもまさにそれで、緊急事態宣言中にやりきったるぜみたいな感じでやりました。えー、それが統計教育集スキルを見送こと、エンジニアリングスキルを伸ばすことっていうところで、伸びたのかなと思っております。 で、もうちょっと先の話をすると、えー、今回は修行的にいろいろやったんですけど、理想像はもちろんあります。えー、と平たく言うと、えー、ペコトを作ったネイトシルバーは、その後、大統領選でいい感じの結果を出したので、僕も似たような感じで仕事で結果を出したり、個人の野球の研究者として、なんかいい感じの結果を出したいなと思っております。ちょうど終わりかな。はい、ということで、次回作にご期待ください。ご清聴ありがとうございました。 はい、ありがとうございました。えー、それでは、えー、少しだけお時間があるので、パッと手が上がったら、そちらの方に質問をお願いできればと思うんですけれども、パッと上がらなそうですね。すいません。では、ちょっとお時間がないので、困、え、る、ーま、とさせていただきます、えー。質問がまたこの後ある方は、交流のスラックやツイッターなどで、えー、質問をしてみてください。それでは発表いただきまして、ありがとうございました。 参加者の皆様え、今一度、新陽さんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは画面。